くくんんとか気持ち悪いんだけど何僕が高い高いしてあげようかやっぱりアダムっておじさんだったんだな遠慮するよそうかじゃあ肩車しようそのまま首絞めていいなら愛だね間違ったね